ポイントでございますこれぐらいいい色つけるっていうこれがね、うまいんですよ前回も障害器やったんですけど全然味違うんですよほとんど調味料が同じゃなのではいどうもあなたのお口の恋人料理研究家のりゅうですということですね、今日は障害焼きを作っていきたいと思います生姜焼き生姜焼きっていうものですね、この間ね豚の生姜焼き用の一枚的な肉でやったんですけど、も今回は、えー、駒肉ですね、はい豚駒でも もうね、ギョンギョン美味しくなるっていうね、えー、そういうレシピを作っていきたいと思います材料はねすごくシンプルですあの生姜、えっ、ー、と玉ねぎ、えー、と豚こまあとね、えー、とここにねちょっと取り分けてあるねっとキャベツ<笑>あとねあのビールですねビールね200 200ml ですね<笑>ではまず野菜から切っていきたいと思います はい、えー、とまずですね今回は玉ねぎを使いますこの間はね玉ねぎ使わなかったんですけどもこういう、ね、細かいお肉だと玉ねぎすごく合うんですよなので玉ねぎを切っていきたいと思います、はいえー、これですね、えー、5mm 幅ぐらいに、えー、こういう感じで、ねえー、ザックザックと、ね、ザックザックと切っていくだけで、えー、結構でございます、えー、玉ねぎは2分の1個、えー、大体ね 100g ぐらいこんな感じこんな感じ。こんな感じ えー、これね玉ねぎが入るとね、あのすごくねボリュームアップするんですね。だからね、今回ね、豚肉は 200g を使ってるんですけども、これでね、2人前ぐらい。生姜なんですけども、生姜はですね、えーっとこれね、前回と同じく、まず半分に切って、その半分は、えーっとねこんな感じで薄切りにしといて、で、 えー、とね、千切りしておいて、えー、くださいねはい、えー、生姜うがに 15g たっぷり 15g 使いますからねはいこんな感じでね半分は千切りしちゃいましょうはいこのやり方が僕を好きですこんな感じでねえっ、ー、とシャクシャクでねえー、と生姜は前回も言ったんですけども国産がいいです国産は火を通さない生姜料理だと国産がすごく香りがいいので国産使ってくださいあんまり国産がどうとかって言わない 言いたくないんですけども、明らかに味が違うものは僕は言います。はい、そうしましたら、えっ、ー、と、この生姜とおろし生姜は、えっ、ー、と、合わせておきますね。はい、こちらですね。えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、お酢をですね、ふ、るます。はい、胡椒を振っていきます。はい、ばらけさしてくださいね。えっ、ー、と、大さじ、1半ですね。 でこれをまぶすつけていくんですねこうやってねはいで全体にね絡まるようにねやってくださいね小麦粉が絡まることによって肉がね柔らかく水分がほほなんか柔らかくなるいいから柔らかくなるんですよいいから柔らかくなるんですよ水分が保湿されて柔らかくなるんですはいこんな感じですはいこんな感じね長脂をですねさあ大さじ1 切る引いて、えっ、ー、とフライパンにねよくねなじませますね。お肉はですね広げながら焼いてください、ね。薄って炊く焼きたいんですよ。だからあんまり固まってる状態でやっちゃうと肉団子みたいなやっちゃうので、えーと、できれば広がった状態でやってくださいね。で箸をほぐしながらね、えー、焼いていきます。あの全体に焼き目をつけたいのでちょっと強めの。 これたまねぎが入るとすごくね、えー、としょうが焼きがボリューミーになって非常にね食べ応えのある生姜焼きになるんですよね。これがね えー、っとなんうの僕はあのほかべんスタイルって言ってるので、ね、ほかべんのし、えー、ってこうじっていですかま、うんうん、ねぎが入っていて、ね、すごく美味しいんですよね玉ねぎちょっと、ね、火を入れていきますよ、えー、そうしましたらね玉ねぎもちょっとしなっとしてきましたね、えー、そしたらです、ね、中, 火中火の弱火ぐらいに落として、えー、調味料を入れていきますお酒が、ね、大さじ2です ミリンガで小さじ2で醤油がです、ね、大さじ1と半分です砂糖なんですけど今回はご飯に合うようにしますので小さじ1と半分入れます今回はねあの玉ねぎも入っててちょっと、ね、甘めの味付けにしますこれねすごくね、えー、とこれね好みがあるけど前回はそんなに甘くしなかったので今回は、えー、玉ねぎの甘さと砂糖の甘さ両方出していきます えここで、えー、生姜ですね、はい、すりおろしたものと、えー、千切りのもの、はい、これを両方入れていきます、はい、で忘れちゃいけないのがうまみ調味料ですねはい味の素1234ですねはい4入れますこの、ね、おろし生姜をね、えー、このタレになじませるように、えー、と炒めていきます、はい、お酒のお好みというよりはご飯のお供です、ね よーくね絡めてくださいえっ、えー、と肉についたね小麦粉のおかげで、ね、すっごいね絡まるんですよタレがこれはねえっ、ー、と前回も生姜焼きやったんですけど全然味違うんですよほとんど調味料だけなっちゃんですこれがね料理の面白いとこなんですよねすごくタレがねもうねほんとに見えないぐらいはい、こんなにね絡まっちゃうんですね、えー、こうなったらこちらが完成でございます だね、究極の、ねえー、豚こま生姜焼きを盛てつけてこういう生姜焼きもいいですよねたまらんばいこれこちら で, ですね「究極の豚こま生姜焼き」完成でございます はい、といととうことでですね、えー、食べていきたいと思いますいただきますああこれは究極ですねはいということでいただいていただいていきたいと思います、えー、あもうねなんかねとろとろですねこれ玉ねぎもとろとろになっててやっぱね小麦粉と煮詰めたタレでしょうね 僕的には前回やったあのその気候の行の生姜焼きかなり気に入ってたんですけどもしかしたらねあるかもしれない完全に好みですねこれね僕はこっちもいいな<笑>こっちに寄りかかってるえでですねえー、と皆さんね今日はね白米を用意しちゃいますねこのチャンネルで出るのってほぼ珍しいんですけどやっぱ生姜焼きといえばね白米かなと思いまして美味しい生姜焼きで白米を食べるところを見せつけたいと思います 乗せてねはい、でマヨネーズも、ね、今回用意しましたマヨネーズを少しのせて、はい、いただきたいと思います。<笑> やばいわ<笑>こっちの方がねあの作りやすいかもしんないあの豚こまでできるからでねなんかね肉がめちゃめちゃ柔らかいんですよね豚こま使ってるのになんでこんなに柔らかいのかなっていう風にもうあのびっくりするぐらいですねいやこれはねちょっと料理研究家的な目線でいくとこっちの方が美味しいかもしれないですねうんいやいやいやいやこれはねであとねマヨネーズつけた時威力ねこれね 犯罪だよ、ね、これねこれ以上のしょうに出会うえー、出会える自信がねホントに本当にうまいですあの<笑>玉ねぎのシャキシャキ感もちょっと残っててもうねこのねお肉と玉ねぎが混然一体となってるんですよねこれはいいわこれはねご飯もめっちゃいけるんですけどあのお酒もめちゃめちゃいけますねこれね ちょっとね甘めに味付けてるんであの、どちらかというとご飯向きなんですけどもすっごい美味しいですいやこれねもう僕が酔っ払ってるとかじゃなくてねほんとに美味しいもうほんとにもカメラ回ってなくてえー、と、次の撮影がなかったら僕は全部ご飯を平らげてるんですけどもほんとにコストもかかんないです豚こまと玉ねぎですからこれね是非お家にある食材でできますので是非やってみてください<笑>ということでですね今回の動画面白そうだなとか